おい行けうぇーいオーケーいやーいい天気 だ, ですいい天気だ素晴らしい今日は爽やかな日和であカメラ持ってるカメラ持ってるやべこんにちらこんこんにちははゴで初、えー、<笑>めて始まっていきます<笑>、はい、えっと今日はねみんな乾隆っていう選手を知ってる知ってるかなサッカー選手のめっちゃいで、なんか噂によると このチャンネルを見てくれているという噂が私の耳に入りましたじゃあもうあれをやるしかねえやるしかねえトルネードをやるしかねえ犬にトルネードやっていきます や, <笑>やっちゃうのかついますやりますやりますやりま す, ややりますなんで、まあ、今日は犬にトルネードに 挑戦してみてみ、うん、で俺らプロからフリースタイルリフティングプロから目線でこここうしたらうまくできるよみたいなアドバイス、うん、プラスアルファ、ね、最後の最後は結構それを発展させたやばいのやばいのをちょっと作ってみようクレボトルネードクレボトルネードはい目指すはそこプロがこう考えて発展させたどこまでやばい技になる<笑>やのか 結構気になるから<笑>、はい、なのでぜひ最後まで見てきてください、はい他に、はい、も結構ねいろんな動画出してるんで、はい、チャンネル登録押して、えー、他の動画もぜひ見ていってくださいお願いしますいきますかいきましょうレッツゴーですそれねどうしようよし一回とりあえずなんか挑戦してみるそうだねうん一回挑戦してみようか 思いのほか上手くくがりりすぎてびっくりしたまあ今みたいな感じの技ですねなんかまジで一発挑戦だったんだけど思いのほか簡単でしたねでじゃあここからちょっとね僕たちなりの解説犬トルネードの解説をちょっとしていきたいなと思いますやっぱ憧れてる人多いと思うんでまずねやっぱアランド・ザ・ワールドできた方がいいな最初さこういくじゃんこの時に絶対アラを使うよこの これは絶対できた方がいいでその後にあれやるじゃんそしたらあらしながら体を反転させるちょっとちょっと傾けるでここにボールがいるイメージあらしましたここにボールいますでここの空洞に空洞ができたところにかかとを上げるだけでイヌイトルネードはできるという感じだねでこの時ねボール絶対見て なんかノリですね、えー、っていう人いるけどそれはねダメダメダメあのボールがいろんなとこ飛んでっちゃうっていう人はあのら、ね、が低すぎるんよ、ね、やのかかとがさ当たる時に平行になってないとここがわかるあなってないと真上に上がらないこういう当て方しちゃうとあっち行っちゃったりここに当たるとこっち行ったりあっち行ったりこっち行ったり。 あっちあっち、りってするんで<笑>ちゃんといい、ね、<笑>ちゃんといいっ、ね、ちゃんと水平に上げるっていうんかコツですかなっていう感じだそうです、うん、でもマジでそうじゃね、うん、そうだねあら の, の時に空洞を作るのがやっぱり一番大事、うん、そうだねそうだねちょっと体回しながらやった方がいいかも、うん、こういう感じ、うん これさ、今ボール離れてたじゃんここにかかとを当てるだけそんな感じっす分かったかね結構シンプルだと思うあ ん, あんまり難しくないと思いますこれで一発だけなら、うん、なまあ多分あの乾選手も簡単に誰でもできるやつで、うん、やってくれたんだと思うけど、はい、そんな感じでマジで洗らとこだけ意識してみないと見てください何、はい、かしようかじゃあこれ で, そ う, なんでなんかさうまい具合にじゃあ最初さ 初級編でさ、乾、う、い、ん、トルネードするからさ、それ乾いトルネードしてよ。トルネードトゥトルネードそうだ、ね。トルネードトゥトルネード行きますか、そ,、ね、そしたら、豪炎寺と吹雪。いい<笑><笑>稲入れ出しがき。<笑><笑><笑><笑> よし、まあ、あれは結構余裕だったね。いいですかうん、意外とやねなんか俺たちって結構つなげる動画とか出すじゃんインスタとかでさみんなでやってるの出すんだけど友達とかねいる人はねこういうの一緒になんか技と同時にやるとか技つなげるとかやるのもフリースタイルの楽しさの一つなんで。 ぜひいやいやいやちょっと維持だったんでここからなんかこう普通に取りながらさ、うん、これいけんじゃね<笑>みたいな あ,、うん、あったらできたら面白くな い, い、ねうん、新技作ってる感じとかあれはねあのアラだったじゃん、うん、そこダブルに変えてみようよちょっと難易度アップみたいな 感じでね、クレボがものすごいちびっ子というかサッカー少年たちが見てくれてるっていうことが分かりました、はい、ありがとうございますありがたいねマジ で, で。という感じで、まあ、今日やったのは「犬いトルネード」でございました。 初級感<笑>そうだね<笑>あんまり難しくないからみんなやってみてください、はい、ということでこの後ちょっと時間余ってると思うから、うんえー、まああんまり俺らが普段見せへんねんけどガチ練習クリップみたいのをつけます今日は、うん、なんでまあ、うん、1分半とか、うん、ちょっとなんでぜひ最後まで見ていってください、うんうんまあ、ご飯食べながらとかねイエスヤマンそんな感じでほんじゃあまたチャンネル登録と高評価もよろしくヤマンレッツゴー